みなさんこんにちは山本真央です。今日は釣りやゴルフ相模原店にやってまいりました。シダを。シダ。はい。2023年になって、はい、私もやっぱりいっぱい出てるんですよ。はいはいはい。まだ打ったことないです。二本目はこちらです。こちらじゃじゃんキャロウェイこれ見たことあります。はい。おお飛んでるわ。<笑> 190いった。 安定してますね、うんうん。安定してるどれも、うん。ネクスト。はい。はい。じゃあ続きまして、はい。ええー、三本目。三本目。はい。三本目はこちらです。ト、は、ム、い。ピン。はい。ピンの G 四三マル。はい。SFT。はい。合ってますか？はい。の H L、はい、モデルっていうん H L モデル。はい。 はいまー、あ、ちゃんに問題ですはい、はい、違い、わかりますかちょっと一回皆さんに何の違いですかヘこっち見せてこれいうところで、違いこっちが今紹介したやつこれとこれの違いはい G430、同じやもんなここの位置<笑>間違い探しみたいになってる<笑> 何<笑>ここの位置<笑>。違うんですか。ああ、確かにね<笑>。これどう、どうなん。え、何が違う。でも惜しいね。惜しい。そこ。そこが違うね。そこの。上と。なんだけど。はい、上と。が何かが違う、ね。何かが違う。色。<笑>おお、合ってる。<笑>そうです。<笑> 合ってるんですか合ってます合ってる、はいはい、<笑>最初に渡した方がちょっと右に色がってる<笑>、はい、そうですねこれがはい。左手で持ってる方で、はい、はい。ちょっと濃い方はちょっと前に出たものなんですよあ、そうなんですね、うん、黒そうちょっと素振りしてみてくださいそれで少し違いがわかってます、はい、じゃあさ、うん、新しいやつから新しいってる、ね、はい ほうほうほうほうこれはこうでしょ。これはえ軽い軽いっていうかめっちゃ走ってくれるんですけど。そう合ってます合ってます。ますさすがする<笑>めっちゃ走ってくれるこれ、えーとー。確かに全然違 う, うこれ。えっ、ー、と A.C.L モデル。はい あのまあ、出たばっかりのゃないですよって言って、はい、そう軽いって言った方は 271g271g 271g でえっ、ー、と、まあ、やっぱ軽めなので、ねうん、軽めでしためちゃくちゃそう今日売ってもらってるもっと同じぐらい軽い形、はい、でもう一個の方は、まあ本当一般男性さん向けの重さで作られててんうん、うんはい、293g はいはい、はい、という形でこ の, のモデルがめちゃめちゃ飛ぶんですよほそうでただ あの少しちょっと重たいなって方もいて、はい、なんでそういう方向けに今回ピンが、はい、あのン実はヘッドだけじゃなくてシャフトもグリップも全部軽くしたのうーんだって全然違いますもんそうそうそうほんにそうこんな感じ そ, そんな感じそう<笑><笑><笑>いう感じのこれです、はい、なんでまあちょっと内からにしてもらいたいなと思って、はい、こっちかからしようかな普通の重さからします普通の重さから、はいはい きます。おお。おお、うん。飛んでるん。飛んじゃってるね。飛んでる。<笑>飛んでる。<笑>で、これが。軽い。<笑>何このスムーズさ。<笑>軽い。 一応そのハイロンチってあのちょっとカンペ見ますね<笑>。<笑>カンペというかカタログカタログ見ます。えー、これえっ、ー、と高断度って見て。高段う高断度って見て。さっきのたら10度ぐらいなんですよ。打ち出し角多分10度って書いてある、はいはいそう。そこにもちょっと注目したいな。な本当うんうんうんうん。えー。 すごいかも、確かに。九十七ぐらいで、打ち出し 角, 197らいで打ち出し角。ちょっと高いですね、さ、まあ、っきより。うん、いや、まあ、でも。そこまでって感じだけど。ねうん、あのー、まあ、ほら、毎回こうぴったり上がる人とか。いないから。うんうんうんうん、あれ、これ、どっちだっけ、赤い方か。そうです。今あった方が赤い方です。うん いや、これはこれはいい<笑>待ってうわマジこれめっちゃ楽しいこんな違うのかってぐらい楽しいやまっうちのわが 11.21 うんうんうんうん ちょっと普通の重さのやつで打 っ, ってます。はい。楽しい。何これ。それはまおちゃんのいつも使ってるのよりはだいぶヘビーだと思う。うんうん、そうですね。なんか重たいからなんかトンダみたいな感じ。うん、<笑>触れるのがすごいけど<笑> う ん,、うんうんうんうん、あ、打ち出し角やっぱう ん, ん、うん、9.3、うんうんうん そ, まあ、そんなにはあの打ち出し角もうんとバックスピンもそんなには変わらない、うん、いいかもしれないけどやっぱ振りやすさ振りやすさ、ね、多分さ疲れてきたりするじゃんそうですねそ う, そ, う そ, うそういうの考えると、うんまあ、18をちゃんと使えるのかなって。うん すごいえ本当に全然違いすぎて全然違いすぎて面白い<笑><笑>、うん。じゃあちょっとまた軽い方で打って も, ってもいい。はい、えもうビュンビュン降れる。ビュンビュン降れる。ビュンビュン降れるて。ビュンビュン飛せる。そう。軽いから降れるから飛けから<笑>、うんうん、軽, 軽くていつものり振ったらいつものよになっちゃうからそうそうそうちょっとビュンビュンって飛ばしちう。ビュンビュン降ろう。 でも、二泊、あ、二泊いった。二泊いった、うん。ちょっと、ここでクロス。じゃ、最後に。一泊作ってみる。こ、はい、れいいんじゃない。なんか。頭に当たったけど、そんなに。 おおいいい い, お200いったビュンビュン振れる特徴がもう一個あってカードクラブと違って、はい。 そのクラウンの部分なんかちょっとボコボコしてるみあ、してますねこれ、これ、あ、ここそうはいはいはいそれがタービュレーターって言ってはい、タービュレーター振った時に空気をこううまく逃がしてくれるんうん、空気抵抗そうそう抵抗うう、えー、はいはいそういうのもあってはいあの、ビュンビュン振りやすくなるほどそう、でこれ重い方もついてて は, はい、ついてますもはピンは重いので、ね ヘッドが重くて、はいはい、さっきさちょっと重いから飛んだって話だったけど、うんうん、それコンセプト で,、はい、であの重わざとちょっと重くしてバチコーンって飛ばすんだけど、はいうんうんうん、でも重いと触れないじゃんそうです、ね、だからそれをつけたのなるほどけど今度それにさら。に あのそれでもちょっと全体重いよって感じる方のために軽くした、はい、やばっ<笑>っていう感じだからまあ本当やばいですねビュンビュン触れるビュンビュン触れてビュンビュン飛ぶだって200個だって2回いったもん確かにそうそ う, そう<笑>全然違いました本当におお面白いずっとほっとけたい<笑>まだ振りたいもんでも僕も面白いですああのなんんかこう、まあ、ちゃんんこうまほらり クラブのさ、うん、マニアではないじゃん。はい、そうちょっとメーカーしてるからみたいなとこあるじゃ ん,、うんうん。だから、はい、そう打ったことをそのままこう言葉にするから、うん、ま あ, あの素直な言葉で言うじゃん。で、うんうん、もなんかもう本当カタログって感じで。<笑><笑>まあピンのクラブは使ったことないんですけど、これいい<笑>。<笑>全メイクっ て, 言っ て, てね<笑>ピ。ピンいや今まで全然違う。 ほ<笑>んに、はい、最後に持ってくるクラブが一番多分いいんだないい<笑>、えー、<笑>って感じですめっちゃいいクラブじゃないですか<笑>でシャフトはさらにもうちょっと軽いのも出てるの、はいうん、真央ちゃんぐらいの多分、はいはい、いつも使ってくれるお皿重さだと思うけど、はい、もうちょっとなんていうのレディースに近いような軽さのも出てるから、うんうん、結構親切なんですよ、うん ぜひ、打ってみてくださいシダ、ツレアグルフさん、見てそういっぱいあるからいい、ね、いろいろ、そういろいろそうさっきもね、持ってきていただいてそうそうこれ、これありませんかみたいな聞いたらすぐ持ってきてくれました まあお店によって違うかもしれないんだけど、ねうん、この相模原はこう大概なんかあるな、はい、ってます、ね、これありますかこれあります か, かって全部あったからそうそう多分大概あると思います、はい、って感じで3本目はピン G430HL でしたビューンありがとうございます<笑>